ちょっと今すぐその椅子ゲーミングチェアにしない自宅でゲームプレーやもちろんオフィスチェアの代わりテレワークのデスクチェアとしても最適格安ゲーミングチェアならこいつがオススメ紹介するぞ本番いきますよーカどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですというわけ で, ですね 本日なんですけどもゲーミングチェアを紹介していきたいと思いますというか新しく新調しましたまず先にゲーミングチェアは必要なのかという問題ですねゲーミングチェアまずお金がかかりますそして部屋が狭いとやっぱりこれくらいの大きさなので部屋を圧迫したりつらくなりますじゃあ何で買うのというわけなんですけども大きな点が2つありますまず1つ目体を守ってくれますはいどういうこっちゃというわけなんですけども、えー、こういう感じで 首だったり腰回り体を守ってくれます2つ目テンションが上がるはいこんな感じですはいというわけでこの動画ではですねコスパがいいゲーミングチェアを買いましたので紹介させていただこうと思いますではまずですね現在使用しているゲーミングチェアを見ていきたいと思いますはい見てください汚い やっぱりですね、警官人数がかなり立っておりますので、座面がボロボロです。地面に散らばります。こんな感じ。やだね。はい。というわけで、座面ボロボロ。座面素材が、桜モードへと突入しました。どちらかというと、綺麗好きな監督は、ここが本当に許せなくて、まあ、正直なところ、椅子としては問題ないんです。というわけで、ゲーミング値は身長を決断した監督でありますが、 う っ, つー、うん、ほーっううこれだ本日紹介したい商品はこちらレーシンゲーミングチアーでは早速どれくらい時間がかかるのか見ていきたいと思いますというわけで開けてみましたこれが足についているものなんと嬉しいっと出していきたいと思ってこれを開けると おおこれが背もたれそしてこれは何かのパーツクッションでこいつが思った<笑>なんかいろいろ入っておりますねトリセツふむなふむなふむな座面ですね できましたー、はいー。ああ、いいですね、これ。は、はい、というわけで、完成しましたー。 時間を測ったところですね、約1時間10分かかりました。通常の2倍かかりますねえー、まずですね、先ほどお伝えしました通り、監督、amazon でこのゲーミングチェアというものをですね、調べますと、めちゃくちゃたくさんの椅子が出てきます。で、今回絞った点があります。5点です。1つ目、価格が1万5千円程度。高いもので言うと、20万、30万とします。で、その下が約5万円程度の高級な椅子。で、今回購入しましたのが、1万円から2万円。低価格なコスパがいいゲーミングチェアです。今回購入しましたの約1万7 0円で 購入しましたはい続きまして選んだ記事 二つ目、レビューが高評価。やっぱりいろんなゲーミングチェアがありますけども、レビューをたくさん見て、今回やりました。その中でも目を引いたのが、ゲーミングチェア、初心者はこれを買えというですね、文字ですね。三つ目、デザイン性、ね。監督購入したものもですね、2年、3年ぐらい使っておりまして、長く毎日座るということで、結構いろんなものを見て、あ、このデザインいいなと思って。四つ目、フットレフト。前期者はですね、フットレフトといって足を置く台がありませんでしたが、今回のですね、椅子はフットレフトがあります。 えー、ちょっと見ていただきたいと思うのですがここを出してくるりんぱ、はい、足を置く台がついておりましてこういった形で置けるというめちゃくちゃリラックスできるものとなっておりますこれがあるのとないのとではですね結構違いますね足を投げ出すスタイル最高ですで使わない時はクるっと回ってポンいいですねーそして5つ目組み立てが簡単レビューの中に男性でも1人で30分と書かれておりました 監督はあいにくですね工作が苦手なので1時間10分かかりましたがなんとか作ることができました。 からですね、この商品のおすすめポイントを引を踏まえて紹介していきたいと思います。まずこちら、高級なゲーミングチェアに手を出さない方におすすめな、低価格なコスパがいいゲーミングチェアとなっております。高級志向の人には向いておりませんので、お金がある方はですね、やっぱ5万とか、それくらい出した方が体にフィットするものがゲットできるかと思います。では特徴なんですけども、まず、え存在感のある見た目、低価格ながら高級感のある PU レザーが使われております。この PU レザーとは、ポリウレタン樹脂を使った、 合成の1つですこちらは本革ではなく、要するに人工的に作られた、なんちゃってフェイクレザーです。こちらですね、例えばここの、いい感じでございますね。座面ですね。このような質感で、模様があることによってクッション性があります。これくらいですね。ちょっと硬いといえば硬いんですけども、こういった PU レザーというものが使われております。続きまして、最適な座り心地。改めて座ってみたいと思います。失礼します。 はいはい監督なんですけども過去の椅子と比べて少し横幅が広くなってなんかゆったりできる感じになりました重さとしては130キロの人まで行けますがこれはですね結構広めにできておりますね足がぶっといし方でも全然座れますねそしてこの手の部分窮屈すぎるっていうわけではなく幅がありますのである程度ぶっとい人でもいけると思いますボリュームたっぷりの高反発のウレタンフォームが使われております高圧座面クッションで快適な座り心地を実現しております長時間のゲームプレイや 楽なな姿勢を保ちやすい座りになって続き ま, まして全身をホールドするデザイン背もたれが柔らかく体重を分散してくれますはいこんな感じでああいいですね体重を預けますとギュッという感じで押さえてくれます背中そして腰え肩への負担を軽減してくれますそしてこちら高さ調整もできます触れるととここころがここと ここにありますでこれはこう背中をガーッと後ろに倒すことができますギリギリだとここまでいきますカメラ外ですねあとはここですねこれをこうですね下がりますこれが一番低いですね上げると お結構上がるねここまで高く椅子自体を持ち上げることができます今この状態ですね足が浮いております監督は身長170ぐらいなんですけども、まあ、180190ぐらいまでいけるのではないでしょうかちょうど足がつくぐらいがいいのでちょっと下げてみてはいこんな感じで使っていきたいなと思っておりますはい続きまして高さ調整アームレフト両腕をこれでございますここを掴むことによってこう上げ下げできます前期してもこれ上げ下げできたんですけども にに関してはさらにですね こ, う こ, うここに腕を置くことによって体圧を分散させ腰や肩などの体への負担を軽減してくれます結構幅が広いですね体が小さい方はですねこれ結構大きいかもしれません横幅がかなり空きがあるなというわけでまあそれはどうなんでしょうね広いイメージですねあと音がギシギシするか 体を揺らしてもギーっていう音は、まあ、買ったばかりなんでしませんね今のところこの皮のきしみがあるんですけども嫌な音は全く聞こえません。とととといいいうこでちょっ比較してみたいと思います<笑> 全機種も登場しました見てくださいこちらこれが今まで使っていたゲーミングチェアなんですけどもはい、うん、こうやっぱり座ってみますとこちらの方が横幅が大きいのではいリラックス感はありますね下の座面に関してはこっちはなんか素材自体がもうボロボロなんで柔らかくなってるかもしれませんねこちらはまだ買ったばっかりなんで時間経過することによってこれも柔らかくなるかなと 思いますね、で背中の部分については大体一緒ですねやっぱり長く使ってたら何だろうな体にピーッとしてくるのかなこういうゲーミングチェアってあと何と言ってもいいのがです足を置いてあー疲れたなって言った時にこいつを下げればはいというわけでお休みタイムも簡単にできちゃいますあ最高はこれ寝そうだな寝れるかもめっちゃいいこういう感じで足が置けちゃいます 全然体重をかけても落ちることはありませんね出しますクリーパーそして閉まる時ははいはいとここはきれいになります というわけでいかがでしょうか両方ともですねぜひ興味がある方は見てくださいまたアマゾンセールでですね頻繁に安くやってますのでもし購入するのであればセールの時に購入する方がおすすめかと思いますちなみにこちらセールの4000円引きで購入することができましたはいというわけで今回はゲーミングチェアをご紹介させていただきました興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください体を守りながら映像編集していきたいと思いますまた次の動画で会いましょうここから押して えー、これがあまりですね。これ何に使うんでしょう？ライトさっき上にやってたんですけど、この中を通してパーンですね。